お花見ともみじの季節攻略客はこの駅からあのスイッチバックがあった西木沢へ向かった駅前のおまんじゅう屋さんは当時から乗客たちをもてなしてきた名物は栗まんじゅう栗がよくとれるから栗山ごく自然に。 このおまんじゅうが名物になったご主人の川瀬さんは戦前から栗山駅の移り変わりを見つめてきた栗山駅ちんの名物作ろうっていうのは。はい クリマンジュ相談されたわけでしょ、ええ、その前から町でもクまんじゅうってものは何種類かあったんですああです今でもありますけどね、はい、だけど一風変わったものを作らなきゃならんちつって、うん、自分はもう菓子全然素人ですから、うんうん、で卵前で職人を一人雇ってきて、ええ、それで何カ月かかってこう試作してそ<笑><笑>もさっき試食させていただいてるちょっと塩味のあるのええそうですよね面白 い, い, そういう味ですね、ええ、ここでしょ、ええ 鉄道、ね、今のそのホームからね、ええ、線路が3本あって、ああそのこっちに夕張鉄道の ホ, ームあのホームが短いけどあた、あっ、こっち側にですねそうそうああ。ちょうど客車にいるのぐらいの分のホームがあって、はいはいはいはい、それで貨物列車がずらっと並んでたわけですそうなんですね。ああで、こっからあの、魚眼本線に引き込んだわけですね。そうですそう。ああ 参考から出てきたので、えー、それで、祐、えー、鉄のホームのまだこっちに何本も線路あって、そこでこう入れ替えやる、えー、わけですね。壮、え、観、ー、だったでしょうね。そうですね。えー、今こうなっちゃってるの見て、どんな感じですか、ね。寂しいですね、えー。それで、今の、そのこっちに祐原鉄道のホームがあったとこで、うん、あの小さい小屋を作って、タッチクイズソラムやったんです。ああ、そうですか、ね。もう、停車の間にみんな走ってきてね、競、え、争、ー、で食べてってもらって。えーうん 北鉄と夕張鉄道が交ちった栗山駅は山あいの町夕張と北海道のほかの町とをつないできた寒い北国には熱いお酒が必要だそして石炭を掘った熱い人たちはきっとお酒が好きだったと思う 栗山にある大きな酒蔵この酒屋さんはもともと札幌にあったでも明治時代この町に引っ越してきたという理由は2つ平野の続く栗山は米どころそして石炭で沸いた夕張の人々がお酒飲みだったから。 明治時代代から数えて4代目私が小林さんを訪ねたのには訳がある夕張鉄道の名残が酒蔵の柱に残されているというそれは夕張鉄道のレールだった。 当時、えー、夕張鉄道の、えー、大株主でもありました、えー、またあの監査役を当時してました、えー、2代目の小林米三郎の社長私のおじいさんになりますけども、えー、明治の、えー、昭和に入りまして昭和の34年に、えー、安く払い下げていただいて、えー、このような形で、えー、柱にしています、えー、なんかアメリカ製の輸入品だっていうふうには聞いてますけども この田園の風景の中を、えー、あの独特の、えー、電車が、えー、一両編成ですけども、えー、静かに風景に本当に溶け込んでたように、えー、思いますまた鉄橋の跡があった。 夕張鉄道は石炭と乗客たちの思いを乗せ北海道の平原を走った汽笛は夕張川を越え平原を横切って終点ノッポロに向かった。